<笑>おカシュガーってどうすんるよ。<笑> 終わらなくえっと、個人的には物資の中に入る必要はないと思う、うね、あの教会のところの道を、バーっとシャーリーの方まで行くのがいいと思う、た、ね、多分ね、姿を見せれば敵を物資に入れちゃダメ、うん 危ない危ない危ない、はい、危ない危ない、はい、危ない危ない危な、はい危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危 一番多くはシャーリー側かからら線通ってるゃだじゃあれれは後ろを取らないるね あ, のあれ撃てないですか あれ撃<笑>てないですか2人いるなあっこれ打ち返されるなに2人<笑>チャーリーの出入り口に2人いるーー2人か3人どうやって進めようか個人的にチャーリーのやったら無視したいからあもう普通にグラボーからアルファゴリオスってことここからをゴリオスくやくててああ 物資の中って誰かいるほかにいやそっちに味方はいないいない、うん、いないのか私が右側は最前です了解そう、えー、そういうことだ正面の厚さは正面のっさら分からんがチャーリー側に4人ぐらい走ってくるのが見えた了解で一人がもう向こうの森の入り口まで入ってるから会話が聞こえてたらもう全員入ってくるぞいい ナイス ヤグラの上いたら俺撃たれてるあ一人いた一人いるクソ<笑>いい位置取られたなあクソホップがホップがいい感じに効いちゃう 右、右前ううああうわあう見て、たれると危ないこれね、今、俺らが向いてる方向に行くと左右から打たれるから、だったらもう、左一番奥からいな <音声> あ, あ<音声>。え？ここ車線取ってるの？ま<音声>た取ってるの？右にまた一人入ってった。右に？ネット際ネットギフラッグの近くってできるかわかるかな？ 俺、この位置で打たれないのかあ、いたいたいたいたいチャーリーの横のヤグラのとこですね、えー、建物の左側から覗ぞいてますあ、チャーリーの、あの、奥の石のある石、じゃなくて木のベニヤのとこですはい 建, 建物の <音声>はい残り戦闘時間5分残り戦闘時間5分よっしゃーよっしゃー ああ怖 い, 怖いチャーリーの方から撃たれて る, てののる俺は死ぬまでここでなんとか情報を伝えたい右ね C, C の入り口の C の森入り口付近にはいない 左は白い車の左のバリケの裏で今んところフラッグ近くには敵見えないタイヤがそうですそうですその辺で す, で す, で す, の辺です今んところチャーリーは 森の入り口機にはいない。いたら俺、撃たれてるお。あ、いたいたいたいたえっとねえ、っとね。えー、っと ね,、えー、っとね東京丸井の右東京丸井の右のタイヤの下 違うその櫓 の, の, の, の, どど の, の裏の途端についたら殺されちゃうんだよね。 そそううかなそうだねあ俺が言った東京丸井の右後ろに移動したああ俺すげえチャーリーの人と目合ってんだけどさ<笑><笑> 打ってこないな左は白い車の左辺りに多分敵がいてそいつかなと思うそいつをやれればいいと思うえっとここへで話すけど。 左の白い車の、えー、と10メートル左の方に味方が2人クローンしてで、えー、フォークで進んでるから、気をひ引いてあげればいけるかもしれない。 よっしゃ、東京丸い左、右ダウン、東京、東京丸い左ダウン、右だった、右ダウン。<笑><笑>ああ、また目やった、打たないで。<笑> ナイス う<笑>ん<やー>、やあ。まあ、その前の転んだの、あっちに見たけどね。<笑><笑>がっつり転んだわ。<笑><笑>あそこでゆっきー諦めたかと思ったの。<笑>